始まりの書その名の通りすべてはこの本から始まりましたあらゆる不可能を可能とする本人類に魔法をもたらし未来を築いたそして同時に滅びの危機も聞いたぞ 中国からソルに召喚状が届いたのかあ、G4 はギアメーカーを加えて予定通り行われる。イノがこんな怪しい状況で動いた。なぜこの結果が想像できんのか通称イノは国際的な犯罪者です。G4 が中止となればギアメーカーが何をするかわかりません。我々が受けた依頼は G4 の警備体制やホワイトハウスの構造上に穴がないかの確認です。これがびっくりバなら。 驚いてすみますがあの男と呼ばれる者は二人いるのかそろそろ聞かせてくれここに来た本当の目的を僕の研究者としての最後の課題これより僕は世界平和を実験します<音> 合衆国の兵器がウィリアをターゲットにしています何とかしろ世界大戦になるぞあなたの望みは何この世界の崩壊とともに新たな宇宙、ね、それではまるで本当の神道まずい絶対だなずっと目を背けてきた僕が本当にこの世から消さなければいけないのはこの始まりの初頭ソルバットがあいつとはいずれ決着をつける<笑> 見つけた世界なのにこの一瞬を僕たちの決着にしよう短いバガンスだったでも今までで一番長かった<笑>違いない。